日本遺産。高尾山。二号路と三号路って、どこにあるの？ ごご視聴ありがとうございますすちちもちもです今回は2号路と3号路を探してみたいと思いますまずはね1号路で、えーまあ、健康登山の証のハンコをもらいに、えー、1号路でねまず、えー、登っていきます、まあ、くねくね登っていってですねで、えー、あリフトと登山電車は使わないですで薬王院でハンコをもらって えー、高尾さんの山の頂に行きます。で次はね3号路で、えー、降りていきます3号路はねちょっと今回初めてなんで、まあ、全然わかんないですで、8がいました<笑>で、えー、3号路をどんどん進んで行ってみて、まあ、どんな道かね楽しみですねで、えー、次はね、えー、2号路を行って 行ってみたいいと思います。2号路もね、どんな道なんでしょうね。でね、えー、2号路から6号路にあのー、登山道があるみたいなんで、ちょっとびわ、えー、滝のね、ところに抜けるコースを行ってみたいと思います。それからね、高尾山口に戻ります。はい、今回こんなコースでーす。よろしくお願いします。 今日はね、えー、ハロウィンの10月31日の土曜日ですね。朝、えー、高尾山口に来てみました。まあ、いつもね、KO ライナーが止まってますね。<笑>このね、ピンクと青が綺麗な色で、あの、いいですねで。天気に恵まれましたね。天気も良くて、あの、とってもね、登山日和ですね。 隣のホームにはね、えー、7000系の京王線が止まってますねあすごい太陽がね眩しいですよねあのー、すごいね天気がいいんであの本、ー、当ね登山が楽しみですねほんとねあのー、最近まだ在宅勤務が続いてるんでね、えー、登山してね気晴らししたいと思います1号路から登っていきます なそうこうしてるうちに10時12分になっちゃいました、1号路スタートします、今日はねなんか人が多くてちょっと撮影するとモザイク処理かけないといけなくて面倒くさくて途中ね、ね、えーまあ、他の動画を見てもらえれば1号路の、ねえー、雰囲気がわかると思います、これは1号路の、えー、ケーブルカーの上から見たあの景色ですね、左の方が八王子市街地になってます。で えー、いつものねタコギを通りますで次がこれ役員の中に入って天狗、えー、のね銅像が2体置いてありますね一体一体ね意味が違うらしいですねではいこれ<笑>ハンコをもらってきましたはい健康登山の証 健康登山と言いつつも、なんか指が太くなってるような気がする。あのー、最近太ってきたみたいなんで、もうちょっとね、ストイックにちょっと痩せないといけないかもしれないですね。これ逆多いんですね。はい、これ私です。<笑>こんな感じの動画を撮れば視聴者数上がりますかね<笑>こう。もうちょっと顔出さないといけないのかな。でも結構ね、これでとりあえず頑張ってみようかなと思います。 なんか日差しがあの気持ちいいですね。猿の看板もありますね。はい、11時21分に高尾山の山頂に到着しました。1号路終わりです。で、ちょうどね、天気が良かったんで、ラッキーなことに、あの富士山が見えました。富士山はねけ、あのー、展望台の右側の方に見えるんですね。あの真正面に見えるかと思ったら、あの右側の方に見えて、で、 あのみんな富士山どこどこって言ってて<笑>、で、木がね、まだうす、あの、葉っぱか、葉っぱがうっそうと茂ってて、ちょっとあの見にくかったんですけど、まあ、なんとか見ることができましたね。ラッキーでしたね。はい、富士山ね、右の方なんですね。<笑> なんで富士山ってわかるかっていうとねあの山の上に雪が積もってるのって基本富士山しかないんですよだからあの富士山を見つけるときはこの雪をねかぶってる山を見つければあ富士山だというふうにわかるわけですね富士山がちょうどね綺麗に見えてますんで、えー、少しね後ろの方の まあ、山頂のところから撮ってみたいと思います結構人がね多いですよねもうねなんか3密を避けてとかってもう言っても仕方がないレベルになってるっぽいですねまあでもみんなね、あのー、しゃべるのとか控えめにしてますねはいこれ富士山ですねあの<笑>雪の中にジグザグ見えるのがあれが確か登山道だったような気がします まだねちょっと富士山に登ったことがないんでわかんないんですけどね、ちょっと、まあ、いつかはね富士山登ってみたいと思います。って言っちゃうと、登らなきゃいけなくなっちゃいそう。<笑>まあ、登れるのかなということで、ね、もう11時23分にはもう3号路にね向かってみたいと思います。3号路スタート 山頂からね6号路に向かって降りていくんですね、そうするとね、えー、3号路に向かう案内板が出てきましたと、で6号路はね、今、の紅葉シーズンなんで、一方通行になってますね、上りだけしか歩けませんと、下ることはできないですと、下る場合は3号路に行ってくださいとか、1号路にね、また戻ってくださいということになってます。 でこれがね3号路みたいですね、ちょっとここから先初めてえ未開の地なので、えー、ここをね、あのー、進んでみたいと思います。こんな風になってるんですね、思ってたよりもなんか整備されてますね3号路は別名あの、桂林コースと言われていて、今ね右手に見えている木が、えー、桂の木になってます。 これがね、あのーまあ、若干黄色くはなってますけど、まだ、まあ、あと1週間後ぐらい経てば、まあ、紅葉が始まるかなといったところですかね。で、このカツラの木の紅葉が結構綺麗みたいですね。で、ラの木は、えー、どうやら鉛筆とかね、楽器とか、あと建築の材料にね、使われるらしいですね。はい、ラの木。 結構ね高いですね高くそびえてますねあとね自然研究路って書いてありますんであの本当はねゆっくり歩いてあの花とかをね、えー、見て歩くのが本当はベストなんですねこの花は白山菊っていう、ね、菊の花っぽいですね しばらくね、カツラの木を見ながらね、え右側に見える木を見ながら、まあ、ゆっくり歩いてみましょう。歩いてる気分になりますよね。 こっちの方から歩いてきたんですねで、えー、看板がありました自然研究路3号路入り口の方に行きますここでね看板で、えー、右側が3号路左側に見えるのが、えー、薬王院に続く道ですねで、えー、左側が来た道 まだまだね、3号路は続きます。まだ、うーん、10分の 1? まだ、まだですね。はい。ということでね、3号路に、えー、行きたいと思います。まあ、ちょっと道が分かりにくいですけどね、こっちなんですね。私もね、本当にこっちかなってちょっと思ったんですけど、こっちで正しかったです。まあ、ちょっとね、道が整備されてるような雰囲気のところがありますね。石が、ほら、まっすぐ敷かれてますよね。 でも、えー、まあ、地面はね、こんな風に、あの、ガタガタですね。結構登山してるっていう感じが楽しめます。 後ろの方かからヤッホーとか聞こえてきます子供たちがなんかヤッホーとかって言って、なんか歩いてるっぽいですね。まあ、確かにね、こういうところ歩いたらね、楽しいでしょうね。はい、またね、えー、3号路の、えー、看板がありました。で、まあ、道がね、結構細くなってきましたね。で、えー、右側が崖で、 左側が山っていう感じで、まあ結構あの落っこちないようにね、歩かないといけないですね。はい、こんな感じでね、えー、崖に崖っていうか、はい、滑落しないようにね、行かないといけないですね。道がね、狭いです。まあ、2人と、まあ、2人並んで歩くのは厳しいですね。あ、またね、赤い木の実がね、なってますね。 の花は、えー、野原あざみっていうみたいです3、はい、号路にも、あのー、吊り橋ではないですけどまあそこそこ大きめの橋がかかってました、まあ、この下がねちょっとちょっとした川ちっちゃい川になってましたね はい、橋をね渡ってみたいと思いますうんまあ谷みたいな、まあ、川というかまあちょっとね水が見えますよね沢っていうのかなはい渡りました、はい、結構ねあの楽しい橋<笑>と言っていいのかなまあ行ってみてくださいはいまたね チャンネル登録者数を増やすために自分の体を写しております。あの皆さんあの、チャンネル登録ボタンあのポチッと押していただけると助かります。よろしくお願いします。またね、橋がありましたね。はい 結構橋がね何個も何個もありましたね。結構ありましたよ。<笑> なんかブーンじゃなくてバリバリバリって音を立てながら来たんでちょっと危なかったですねなんとかね逃げました、はい、またね看板が見えてきましたね今度はなんか1号路こっちだよっていう風にに、ね、なってますんでもうそろそろ1号路みたいですねあ結構ロープとかねなんかあの整備されてますねなんだか3号路もなかなか面白い道でしたね でことでね1号路の方に向かって歩いていきたいと思いますはいまたね大きい木があってまた看板がありましたね看板イノシシですねどうやらイノシシが出るのかな、まあ でもまあ、イノシシはなんかね、まっすぐしか来ないらしいんで、良ければ大丈夫って聞いたことがありますけど、本当かなはい、また箸ですね。まあ、こんなところのね、箸を歩きながら行きます。はい、すれ違ってます。まあ、結構すれ違うのがね、大変になってきましたね。はい、キノコです。キノコ見つけちゃいました。食べられるのかな これはねちょっともののけ姫っぽいようなあの感じのコケとつるとね木だったんでちょっと撮ってみました、うん、まだまだね緑ですよねまだ紅葉になってない感じですね はいここでやっとついに1号路に行くか、えー、2号路に行くかって言ったところにぶつかりましたはい1、2、3号路とはいこっちが2号路ではい今ね1号路の方にちょっと向かってみてます1号路であの登ってきたんですけどねあのどこでその3号路とか2号路に行く道なのかっていうのが 分、ね、かんなかったんですよね。どこに一体1号炉とぶつかるところがあるんでしょうね。うん、おまた看板。で、1号炉って、あそろそろなんか人通りを感じるところにぶつかりそうですね。あまた看板。いろはかえで。<笑>そういえば、京王線のね、あの、えー、っと。 高尾楓っていうね、あのー、女の子いましたね。あの、あの子のね、あのイメージと京王線のイメージがすごいね、合ってましたよね。あーちょうど1号路に来ました。あーここに出るんですね。さっきなんか、あれ あ, あっち<笑>あそこから人来たよってなんか指さされたような気がする。<笑>はい、3号路これで終わりです。おー、なるほど。ここに出るんですね。上新門っていうところかな。 ここだったんですね。これはわからないわ。じゃあ次はね、えー、2号路の方に行ってみたいと思います。はい、2号路スタートです。はい、えー、2号路スタートしたいと思います。ちょっとね、上申門を少し見てみましょうか。はい、これが上申門なんですね。ここが1号路で。 上進門を、ね、通ったすぐ左側からね2号路になるわけですねで少し戻ってねさっき3号路から来たんですけど2号路の方にね行きたいと思います結構ねここも狭いですよね、まあ、一応あのすれ違うことはできますねあと段差がね少し高く感じられます 結構ね段差が怖いっていう人とかもいますよね。そういう人はちょっと1号路で行かれた方がいいかもしれないですね。でまあ登山っぽい、あの登山の雰囲気をねえ感じたりするんだったらこちらですね。はい、2号路行きます。こっちです。 看板がありましたねはい紅葉樹林の仕組みっていうのが書いてありますね、まあ、こういうのをね読みながらね、えー、勉強しながら歩くのが本当の自然研究路の意味なんでしょうね、はい、結構ね、えー、道幅狭いですとで、えー、葉っぱもね結構あのー 待ってますねっ道側に出てきていますまあちょっとねあんまり触れないようにね歩きたいと思います「自然林の良さ、はい、山の歌っていうのをね北島三郎さんがね歌っておりますねサブちゃんが歌ってます 山の歌を聴きながら歩いてもいいかもしれないですねこんなところをね、まあ、でもま あ, あの音楽にね気を取られて<笑>落っこちないようにしないとですけどね「山よーありがとう」っていうねあの歌があります「歩こう歩こう」 私は元気アあクくの大好きどんどん行こうはいちょっとね歌ってみましたはいもうえー、と森森林はマントを着ているそうです、はい、あやっとね、えー、2号路が1号路にまたぶつかるところに来ましたということでね えー、1号路の方に行きたいと思います。あと、高尾山口駅方向って書いてあるのが、ビワタキコースの方に行く、えー、道ですね。これがね、ビワ滝コースの方に行く道とつながってるところですね。で、私は、えー、まずね、1号路にぶつかるところに行ってみたいと思います。これもね、一体どこに出るのかよくわからないんで、1号路とね、ちょっとぶつかったところを見ていきたいと思います。 見えてきましたあなんかここは見覚えがあるぞ。あで、えー、ここがね、景色が見えるところですね。で、この階段を上ると1号路とぶつかるわけですね。あここだったんですね。ここがちょうどね、1号路と2号路の、えー、境目だったんですね。はい、そろそろ1号路のところに到着。はいで、そう、これね、悪路注意っていうね、 えー、看板が立ってますねはい2号路こっちみんなねこのアクロ注意の看板を見てねみんな行かないんですよ<笑>だけど私は行きますはい2号路終わりですはい私はね2号路がどんなところなのかをちょっと、えー、見ていきたいと思いますっていうかさっき来たのか来たわけだよ来たわけですねさっきのが2号路ね全然アクロじゃなかったけど じゃあ2号路からね6号路のびわ滝コースの方にね抜ける道を行きたいと思いますスタートー、ね、いい看板のところに戻ってきましたではいこっちですねこっちの右側の方に行く道はい ここをビワタキコースの方に、えー、抜ける道になってましてここ行きますやっぱりねこっちはアクロと言ってもいいと思いますねこっちは、えー、ちょっとアクロです何がアクロかっていうと、えー、この階段の、ね、段差が結構高めですそして、えー、ここはね木であの階段ができてるからいいんですけどね、まあ、他にもねちょっとあとで映像が出てきたらね説明します ほらこういうい足元注意とかねあと足元がねちょっとねこれ結構段差高いんですよよいしょっとよいしょっていうよりかは結構ドンと降りるぐらいの段差になってますでたぶ、えー、これすずり岩のあのすずり岩の、えー、む, きむき出しのね、えー、ところなんでしょうかねこういうところが結構多いですねかなりねアクロといって いいいと思い ま, すまあ、あの富士山とかね、これから登る人なんかはね、こういうところを練習するといいかもしれないですね。はい、これもね、高低差が結構ありますよ。まあ、怖くはない。いけますけどね、怖くはないですね。でもまあ、こういう岩みたいなところがね、結構むき出しになってるんで、まあ、転んだりしたら怪我するでしょうね。まあ、ちょっとね、 たところを行くと、まあ琵琶滝コースに繋がるわけなんですね。まあ琵琶滝コースにまあ、向かってるわけなんで、またね、えー、看板がありました。琵、は、琶、い、滝コースこっちですと、はい、右側の方の道から来て、こっち、えー、ターンするわけですね。こんな道です。 びわ滝にね抜けるコースも、えー、あのびわ滝のね横に立ってる建物が見えてきましたねそろそろコースもねびわ滝にぶつかるところですねここはなんかコースの名前が付いてないんですけど、まあ、何号路っていうんでしょうね、まあ、結構ね、えーまあ、悪路とまあ言ってもいいぐらいのね でした、ね、まあ他の、えー、1号路とかに比べると1号路とか6号路に比べると悪路でした、はい、ということでねこれで岩滝コースの方に、えー、ぶつかるわけですね岩滝コースは確か6号路だったと思います、はい、あのビワのね、えー、建物が見えますねあとこの建物の奥に岩滝があるわけですどうやらね あの、しょなんかいろいろ準備してたっぽいけどはいこれがビワタキですビワタキに到着しました 岩滝をね見たんでねふもとまでね戻りたいと思います、えー、戻るときは6号路を通って戻ることになるわけですで、えー、さっきね6号路下り禁止って書いてあったんでねどうなってるかというと、まあ、くだここからは、えー、下っていいみたいですねここからあと登ることもできますね、まあ、注意してくださいとでここで6号路終わりです あのケーブルカーのね、えー、駅まで歩きたいと思います。またね途中綺麗な花が咲いてました。行くかな。はい、でケーブルカーのね駅に着いたところでちょうどケーブルカーがね出発するところでしたね。はい結構中に人乗ってますね。で出発していきました。 でね高尾山の清滝駅に戻ってきました今回はね、えー、3号路と2号路に焦点を当ててね歩いてみましたいかがだったでしょうか、はい、私はねこれから、えー、駅の方に向かって歩いて行って団子を食べて、はい、電車に乗って帰りたいと思いますこのね私はねここの、えー、駅前の団子が一番好きですねこの団子が一番美味しいかなと思ってます あの山の上はね山の上で団子の味がまた違うんですね、はい、ちょうどね新宿行きの準特急が来てました、えー、7000系に乗り込んで高尾山を後にしたいと思いますで次のね高尾駅で乗り換えて中央線に乗って帰りたいと思います 中央線もね、えー、少しね電車を撮影しましたんで、えー、ちょっと動画が続きます高尾駅に到着しました、はい、7000系を、えー、見送ります 線のホームにやってきましたこのね天狗のね石像がはいあの何<笑> な, んなんでしょうねということでね、えー、ちょうど中央本線の電車とあと京王線側は、えーまあ、無料のねあの緑色の高尾山号がちょうどね来ましたんでねまあベストショットが、ね、取れましたね オスんの、ね、3号路と2号路、いかがだったでしょうか、楽しめましたでしょうか、皆さんもねあの歩いてみるとね楽しめると思いますのでね、是非ねぜひ歩いてみてください。では、ご視聴ありがとうございました。